スキータから出てオレンジの中庭に出るとそこには白衣の天使がいたいやしかしそうではなく実際はウェディングの撮影だった僕は気をよくしてこのアラブの街を歩くことにした白い街の狭い路地には可愛らしいお店が。 気をつら僕の目を楽しませてくれた異国の地で売っている服を身につけるだけでいいまるでいい本当にその国で生まれたような感覚になった僕はアラブの町で買ったこの涼しい服を着て乳首をすかせながら歩いていたのだったそれにしてもお腹が減ったのでこの辺で少し たお店にでも入ろうかなと考えていたこの辺りに何かパーティーのようなこちゃれたレストランはないかなアラビアンハムの看板とタパスのメニューがあるこれは良さそうだなちょっと入ってみよう ちゃんとスペイン語で見えるかな。すみません、二名です。うわんどうでもいいよ、うん。いや、この辺で。おで い, い。サルモレホというトマトベースの冷製スープ。一日中。 い街を歩いていたからか塩味が体に染み通っていくようだったそしてニンニクとアーモンドで作るアホブランコ生ハムとハーブを頭に乗せてバルソミコで整えるんビールとこんなにも相性がいいなんて見たこともない聞いたこともない食べ物なのに一瞬で虜になったそしてイベリアンポークと なぜかスペインに来たのにボロネーゼを頼んだというすごくミスマッチ緑鮮やかに彩られたパティオその真ん中で風を感じながら休んでいると幸せを感じてきたどこまでも透き通った青い空と物語に出てくるようなまん丸の大きなリモンが僕を優しく包み込んでいたそして お腹を満たしたら、また冒険へ出かけることにした<音楽>。ここはメスキータの城壁。そして、このミナレット、つまりコルドバに隣接する塔はアミナールとかいう名前だよね。 結構レッドありふれた形だよねたまにつぶやくシロが出てきてしまうのも怖いお腹もいろんなタイプのパティオがあるからどこにしようかなほらたった1日じゃ全然回りきれないよ、ね、れレストランたそれぞれのお店にそれぞれの特徴があってマスターもそれぞれ違うからねああ涼しいね 旅の醍醐味は食べることかか。どういうこと？あれど こ, こどこからかいいフルートの音が聞こえてく る, てる。ちょっとどこから聞こえてくるんだろう。まさかこのメスキータの中じゃないよね。で も, ま、よねでもやっぱりこっちから聞こえてくるな。で も, でもこんなところでフルート吹いていいわけがないよね。 世界遺産の真ん中で吹けるわけないから。そうか。気のせいだった。外壁とフルと吹くわけねえんだよ。塔に挟まれて音が暗響してるってわけか。旅と音楽の出会いは本当に自分のストーリーに色付けをしてくれるから、音が聞こえればそっちに向かうことにしてるんだよね。山橋に来るかじゃ。 確かこのメスキータの近くには古代ローマ時代に建てられたそして今の今まで続いているというローマ橋に行くことにしたのねまた ハ, ハトがックヤッキしてる、うん、さっきのユダヤ人街綺麗だったなこラン度見せて全部綺麗だなレストラン店レストランこの街はあのマルティナ・フランカの活気のあるバージョンみたいな感じする 上品上品わっすごいあれどうもあれじゃないまあいいかあっちになってるそうなんかねメスキータと近いはずだったんであれもしかしてさあそこの上にあるのって ガーゴイルみたいなのがあったのかなあ、違うなガーゴイルがあるわけねえんだよアラブのちなやつなんだからさ僕はヨーロッパのさまざまな街に行ったことがあるけど必ずと言っていいほど教会やモスクそして歴史的建造物にはガーゴイルだと か, か、ねね、そういったキマイラだとかの類がついているんだけども g o o g ストリートビューで見て アラブのイスラムでは偶像炊飯が禁止されているせいかこれといったような偶像はないよねただ唯一例外と言えるのはあのアルハンブラ宮殿であったライオンはなんだか偶像だったよね「テラッ食べるな」って書いてあるよね なんか全部そう思わない路地に一本一本特徴があってにぎやかな通りそれから宿場町の通りバーの通りとか全部を通ってみないとその町の全体像が見えてこないああ本当に迷宮都市みたいな感じだよな<笑>あいいなあこういう自転車で。 歴史地区を走ってみたいな確か観光客用にレンタサイクルがあるっていうふうに聞いてるけどどこにあるんだろうわあ、もう午後7時ぐらいになるのに空が全然夜にならないなさすが太陽の街アンダルシアだよ街っていうか地方なんだ なんだろ楽器の音が聞こえるなそれにしては目まで乾燥する日本の夏とは違って乾いてるから気持ちいいんだよね7時ぐらいになるとちょうど良くなってきた マジ人間なのにこんなにもゆっくりして優雅な時が過ごせるなんて街全体がリビングって感じなんだろうなちょっとで歩いてご近所さんと世間話なんかして話の内容としては何を話してんだろうな うわあ、上は上で見応えがあるなあきっとバルコニーなんかで洗濯物を干して、ゆっくりしてんだろうな屋上プールなんかもあったりして、高い塔から見上げると、いや、見下ろすと、そんな風に人々の生活が丸裸にされるんだよね。丸裸っていうならば、僕は美女の丸裸の方が好物なんだけど。 えっ、ー、とガイドブックガイドブックとこの小道の先にはアルカサルと言われる要塞があるらしい何々要塞の中には7つ の, の要塞と言われここ、ね、うそうなんだこなな行こうと思ってたところだったんだただけど昔の時代に地図はないか ら, らあえて地図を読まないで進んでみるっていうのも一つ面白いところなんだよね すごいなんだ物語に出てきそうなバーだなちょっと行ってみるかうわウッみてぇなアンダルシアみてぇな物語みたいななんて言っていいんだろうこのツタの感じといい 文字の感じといい南スペインの隠れ家的なバーって感じだよねいやー毎晩毎晩いろんな人が集まってきて楽しい出来事が行われてんだろうな俺はヨーロッパ人に生まれたかったと思ったけど アアジア人で良かったと思うなぜならばこの街の素晴らしさを人一倍感じることができるからだそうどんな時でも僕はイタリアスペインフランスそのヨーロッパの文化に憧れ続けてきてるからねと生意気なことを言ってる間に足が疲れてきた 馬に乗ろうかなと思うんだけども今更な馬に乗る感じでもないしあれうんちうんちだここに山盛りのうんちがあるぞかっこいいな緑色で草を食べた後のうんちが健康的ですそうトウモロコシを食べるとその粒がポロッと出てきてもっとかわいいですよ テンンションがね夜のテンションが今もうアフレコなんでね変なこと言ってますよそれにしてもこのヤシの木がアフリカが近いっていうことを物語ってるよね南国の南国の雰囲気だそれにしてもまだローマ橋にたどり着かないというと結構早口になって早足になってもう早送りで来ましたけどもあれ ここは堤防で川に出たのか な, なんかパンツをぶら下げてお兄さん何やってんのおっっいいおすげえんう何考えてなんのね子ども。 歴史地区に見守られた猫たちに遭遇したわけですねあ谷な<笑>猫たちの楽園なんですねここは洋砂に囲まれて人の手も来ないけれども川っていうのが守ってるんですよ 猫の色がみんな同じってことは兄弟なんですね。西の町に調和してますよね。す ご, ああすごい楽。<笑>あ、めっちゃいる。こっちから見て。何匹いるの十何匹いるよ。いすぎだな。すごいな。 猫たちが本当に素晴らししい表情をしてるんですよねゆっくりとして自分の時間を大切にしている感じがするそれは人も猫もみんな一緒なんだってことなんですよね僕はこの街に来て本当に時間の流れが変わってるのを感じ取りました行こう。 岩の花園じゃんね僕、ね、のことを岩合っていう人がいるんですけどそれはちょっとどうかと思いますね見えてきた。 これが古代ローマ時代からグアダル・キビール川に架 か, かるローマ橋か信じられない時間をずっと見守ってきたんだろうな昔はこのコルドバの町に入るには必ずここを通らなければならなくて数々の戦いの歴史 それから人々のの交流の歴史中には恋物語なんかも生まれてたんじゃないかな時代が進むにつれて文明も進化し技術も発達してるのになぜか「昔の方が良かった」なんていう言葉がいつも聞き取れるよね。 それはななぜんだろうか僕が今この場所に来てもこの素晴らしい形の橋を見て同じように思ってしまうよな本当に素晴らしいものというものは時代を超えて語り継がれそして今にまで残るのものそう目先のものにとらわれず物事の本質そして 全ての万物の法則にのっとった形であればそれはどの時代も生き延び未来永劫残るものなんだうまいことを言ってるようで実は何も言ってないという雰囲気だけな回でしたありがとうございます